ジャニーズの人気グループキング・アンド・オブ・ズの平野市要21がバラエティ番組行列のできる法律相談所にゲスト出演。トーク中に見せたその強烈な個性に注目が集まっている。資格番組冒頭から天然ボケを披露番組初登場となる平野。マックの東野浩二にお父さんの年齢聞いたらびっくりしたんですけど、いくつと問われ20。 4、間違えた、と開始早々、天然ぶりを見せる。アンジャッシュの渡辺がても、素直に驚きたいのよ。40いくつって聞いて驚きたいのよ。20って言い間違えちゃうから、もう、と呆れ笑いをしながら、突っ込んだ。四角平野の賃貸当賃行動に突っ込みキング・アンドブスといえば、デビューシングル、シンデレラガール、が大ヒットし話題に、どれくらい揺れているの と、東野が CED の売り上げ枚数を尋ねると、平野は、どれくらい売れてるんでしょうと、両手をお腹の前で広げる謎の、ジェスチャー。渡辺が、幅じゃ、表現するの、無理を、東野が、表現できるのは、チケットの束くらい、と、ツッコミを入れる。すると、あっつ、チケットの束、のことを聞いていたの、ですかと、さらにずれた返答をしてみせた。 四角平野に、アホすぎる、の声相次ぐまた、学生時代のテストで、10点以上は、ほとんど取っていなかった、と話した平野。東野が、四国4県は言えると質問すると、熊本、岡山、鳥取、那覇と指を折り数えながら回答した。こうした平野の賃貸等賃行動に対し、番組視聴者からは、アホすぎる、勉強してきたのかな などのコメントがツイッターに寄せられた。平野しよ初めてテレビで見るけど、アホで可愛いね。褒めてます。平野しよって、人声こもりすぎちゃうしょんで、めっちゃアホキャラなんや、しょ。う冷静に平野しよだからこんなアホでも可愛いって済まされるんだよ、なあ人は見た目じゃないって言葉、誰が作ったのか誰が言ったのか知らないけど、どう考えても人は見た目だろう。 これさ天然越して普通にアホよな笑い勉強してきたんかな。四角自分は普通の人より頭が悪いと思う調べや編集部が全国10ケラ60代の男女1880名を対象に調査したところ全体の 32.7% が自分は頭が悪いと思うと回答した。番組中野生爆弾のクッキーに一番バカですね。でも可愛いんだ。